まで右。拝殿に向かって。はい。ええー、みさん改めまして、こんにちは。小田原からやってまいりました。北条飛猿会と申します。花の元気祭りの開催。 誠におめでとうございます、えー、ちょっと神様に向かって示を向けて踊るというのはなかなか気が引けるものではありますが、えー、4分30秒の間、えー、神様にも目をつぶっていただいて今日も元気いっぱい笑顔いっぱいで踊させていただきます応援よろしくお願いいたしますそれではまいります北条 おじゃんかわいっ 皆さん、手拍子よろしくお願いします。 観客の皆様に礼ありがとうございましたはい結集ありがとうございました豪女飛鳥会の皆さんありがとうございまし た, いました、はい、元気に踊ってくださいましたありがとうございましたそれでは B グループ